はい、いいライチを買ってまいりまりした。暑いです、はい。夏に台湾の果物屋さんに行ってみるとさまざまな果物が並んでいますその中でも台湾の生ライチは格別なので少し紹介したいと思います ライチはアジアの亜熱帯で栽培されている果物です。こちらの果物屋さんでは時々このような形で枝についた状態で売られていることがあります。あと品種もいくつかあるみたいです。 こちらのお店には、へいえとユーハパオという違う2種類の品種が並んでいました。これ、へいえとかユーハパオって日本語で何て呼ぶのかわからないですし、中国語だとちょっと面倒なので、まあ、これ、仮にクロちゃんとタマちゃんと呼ぶことにします。では、このクロちゃんとタマちゃん、これらのライチを食べて、その味を比べてみましょう。 このライチの便利なところは何といっても食べるときに特別な道具がいらないというところです普通に皮をですね手で剥いて直接食べることができますなのでこういう感じで市場で買って買える途中でですねつまみ食いをしたいと思ったときに何の道具もなくてもですねこんな風に食べられますこの気軽さがライチの魅力です あと果物屋さんで軽く洗ってあるので、えー、それほどゴシゴシ洗う必要はないと思われますでも気になる人は水でさっと洗うといいかもしれません この枝の繋がっていた方から手で皮を取って、反対側を指で押してあげるとぷルンと取れます。そしてこの半透明な実の部分をパクリといただきます。中に種が入っているので飲み込まないように注意してください。えー、さて、これら2種類を比べていきましょう。ネットで検索するとヘイエ、黒ちゃんですね。これは比較的伝統的な品種で、このイーファーパオ、これタマちゃんの方は果肉が多い品種であると紹介されていました。さて、ちょっと So...、Oh. 半分の果肉だけ取ってて比べてみましょう、えー、確かにこちらのタマちゃんの方が果肉が多いように見えます。あと味もこちらの方が甘いんですよね。この黒ちゃんは黒ちゃんで、えー、みずみずしさと酸味があっていかにもライチっぽい味がします。私が日本で食べたことのある冷凍ライチの味に近い感じです。一方こちらのタマちゃんはボリュームと甘みの強さでいかにもライチを食べた気分になれます。種が相対的に小さいので口に入れて噛んだ時の 種のの存在感が弱いいいで食べやすすかと思います、まあ、なのでこちらのタマちゃんが最強のように感じはするのですがしかしこのタマちゃんはですねクロちゃんに比べて市場に出回る時期が非常に短くなってますすぐになくなっちゃう高級品ですなので旬を逃さないことが大事ですね台湾に住んでる私 も, もう気づいたら市場から消えていたことに後で気づくほど即攻でなくなります 手軽に手に入りみずみずしさと程よい酸味のクロちゃんか圧倒的な甘みとボリュームそして高級感満点のタマちゃんかどちらを選ぶかはあなた次第もしチャンスがあればぜひ台湾の生ライチを試してみてくださいまた機会があればこちら台湾のイーランのです、ね、臨海研究所の日常生活の動画も作っていきますので興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちくださいそれではまた Thank you.